平成28年9月6日、阿蘇市内の巻のホテルで平成28年度阿蘇市金婚夫婦表彰式が行われました。この金婚表彰は昭和34年に当時皇太子であられた天皇皇后両陛下のご成婚を記念して、熊本日日新聞社が始めたものです。まず熊本日日新聞社からの金婚表彰が行われ、 池下慶一郎事業局次長が今年阿蘇市で金婚式を迎えた56組の代表大塚邦勝さん、弘子さん夫婦に表彰状と記念品を手渡し結婚50周年を祝福しました続いて阿蘇市の金婚表彰が行われ佐藤義雄阿蘇市長が出席した夫婦一組一組に表彰状を手渡しました受け取った方たちは 何度もお辞儀をしてとても喜んでいるようでしたそして佐藤市長がこれからもご夫婦が健康で仲良く尊重し合い末永くお幸せに過ごされますようにと祝辞を述べ結婚50周年を称えました今年金婚式を迎えたのは昭和41年に結婚した方々で阿蘇市では56組でこの日の金婚表彰式には 41組の夫婦が出席、晴れの表彰を受けました。最後に受賞者を代表して、宮崎明光さん、美子さん夫婦が、私たちを支えてくださった家族や社会に心から感謝しています。これからの人生もこの気持ちを忘れることなく、共に仲睦まじく過ごしていきたいと思っていますと謝辞を述べ、穏やかな笑顔あふれる金婚表彰式となりました。 うん、50年もう経ったかなと思ってあの何事もなく、50年経 っ, ったと思いますうん、うん、そうね、今年の6月30日までね、勤めとって、定年して、それからもう、今のところあれ、ゆっくりちょっと旅行でもしたいなって思ってるけど、今までどこでもあんまり行ってないからね、勤めの具合で、ゆっくりちょっとどっか行きたいな。 それがそう孫がね、福岡におるけど、孫のところに、孫の遊びに行きたいなと思って。ます。